よろしくお願いいたします。はいはい みんなにみんなにみんなに Oh.、Okay.